今見代表ののンンと申しします本日は弊社の新しい取り組みハワイイ無料オラコロナ禍で留学を躊躇されている皆さんのためにここでしか聞けない現地最新情報や弊社オリジナルプランのコロナ禍安心サポートパッケージについてまた人気コンドミニアムや語学学校についてお話ししたいと思います現地サポートメンバーも交えて約30分間どうぞよろしくお願いいたします ご質問がありましたら、後半に Q&A の時間を設けてますので、その際に聞いていただくか、Zoom のチャット機能でいつでもお気軽に質問していただければと思います。それでは、現地サポートスタッフを紹介したいと思います。村井さん、英治さん。お願いします。福山さん、おはようございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、お願いいたします。えっと、村井さん、英治さん。はい はいは、よろしくお願いします。はい、エーサポートメンバーの村井です。はい、ええー、皆様の安心の留学と対策のサポートをさせていただいております。本日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。同じく現地でサポートさせていただいてます、エージです。えっ、ー、と、結構ハワイの最新情報などをまあ皆様にお届けできればと思っています。はい。今日はどんなお天気ですか？ 今日はどんな感じですかハワイはそうです、ね、ちょっとあのボグっていうあのハワイ島の火山灰というかその空気がちょっと流れておりまして少し、えー、咳をするかとか鼻が詰まるかとか、まあ、そういった方がちょっと出る、まあ、たまにこういったあの南向きの風が来ると、えー、普段は貿易風の、ね、非常にあの爽やかなすがすがしい風なんですけども。 えー、ちょっとたまにこういったあの風向きが変わりますとね、このハワイ島の火山灰の空気が流れてくると、ちょっとたまに鼻があれだなみたいな方がいらっしゃるんですけども、ちょっとこう昨日からえそういったあの風が吹いているようです。ただ、まああの至ってお天気の方は晴れて、このようにね半袖で暖かく、暖房とは縁のないえ時期になっております。はい。 はい。それでは、あの、進めさせていただきます、えー。皆様ご存知の通り、10月から事前に PCR 検査で陰性であれば、14日間の隔離が免除されて、ハワイ滞在を楽しめることになりました、えー。これは第1回でもお話ししているんですけれども、ちょっとアップデートを含めまして、あの、少し、あの、簡単に、あの、聞いていただきたいと思います。セーフトラベルハワイプログラムと呼ばれる、この隔離免除プログラム。 えー、世界の国に先駆けてビジネス目的以外の留学や旅行を目的とした入国を許可して2週間の隔離をすることなく到着したらハワイを楽しめるようにしているものです。えー、今、海外渡航をね考えられるのってあまりないと思うんですがまあハワイでは結構、人権実的なんですよね、なかなかハードルは高いですけれども。 えー、とそんなことで、えー、ハワイの現地情報を、現地状況を聞いてみたいと思います。今、少しお聞きしましたけれども、年末年始含めて観光の様子、どうですかね、ささん英二さん、はいえーまあ、あの前回、第1回目の時は12月でしたけれども、まあ、その時からクライすマスターの年末年始ですね、こちらのアメリカのお本土の方から、えー、の観光客が非常に多くなりまして。 えー、ちょっとまああの年末年始のまあ一瞬でしたけれども、えー、少し久しぶりにまあにぎわって、えー、花火も出て上がり、えー、あの街中もワイキキの街中ですけれども、えー、少しあの活気が戻ったなという印象があります。まああのこのあの年末年始のこの一昨日ぐらいから終わってからはですね。 少しまた静かになってしまったなという感じはありますけれども、まあ、昨年のこれに比べまして、だいぶ元気が少し戻ってきたなというような印象ですはいありがとうございます。 えー、っとセーフトラベルハワイプログラムを行うことで、あの感染者がまた逆に増えてしまうんではないかなっていう、心配される場合もあると思うんですけれども、えー、実際のところ、どうなのかなと思ってあの調べてみましたら、東京は新規感染者が今、2000人とかね、そういうふうになってしまってますけれども、ハワイは人口が東京の約10分の1程度で。 新規感染者が13日で106人ということで、大体あの東京の半分ぐらいのイメージかなといったところです。えー、気候が暖かいのも安全な理由かもしれませんね。ということで、はい。あのまずは、じゃあ、プライトのアップデートをしていきたいと思います。12月末から毎日各社が運行しています。2月は ANA が5便、JAL が3便、ハワイア ン, クハワイアンが 成田から週3便金田かかかららら週週便、便、便1 1関空も飛んでまますすね、週1便出ていますそしてホットなニュースとしてはあの JAL の 100% 子会社のジップエアが10月からハワイ線に就航しまして、ね、1月は9まあ飛ばしています時代に合ったサービスクオリティと究極のコストバリューを両立ということで今までにないエアラインを目指していることということでちょっとワクワクしています え運賃がね、すごく安くて、日によって5万から10万以下ということで済んでしまうようなんですね。ということで、私もあの使ってみたいなと思っているので、皆さんも調べてみてください。はい。えー、コロナ禍の、えー、投稿手続きですね、については第1回でお話をしているんですけれども、簡単におさらいをしておきます。 隔離免除で抑えておくべきポイントは PCR 検査をハワイ州認定の医療機関で出発72時間前に受けるということになるんですね。えっと、前回から1ヶ月経って1月16日現在、全国で80か所以上で検査が受けられるようになりました。北は北海道、南は九州までさまざまな地域でも受けられるようになりました。また PCR 検査日を含めて海外旅行、障害保険に加入しておかれると。 万が一陽性が出てしまって、あの、緑定を変更するといった場合に、変更料、キャンセル料を保証してくれるようなオプション、特約もあります。まあ、そういったものもありますのであの、海外旅行障害保険の裏技利用法ということで、参考にしていただければと思います。えー、保険情報については、LINE の公式アカウントに登録していただければ、そちらから簡単に資料請求も可能になっています。 はい。それでは手続きの内容をもう一度、あの、簡単に見ていきたいと思います。えー、はい。こちら、陰性証明ですね、えー。こちらはクリニックを予約される際に、えー、どんな形で発行されるかを確認してください。メールで発行される場合もあるようです。えー、セーフトラベルハワイプログラムのウェブサイトにアクセスして、陰性証明をアップロードします、えー。タイミングでは出発のフライトの前々日の夜か、出発日当日がおすすめです。 そして陰性証明がアップロードされると QR コードが発行される。で、この QR コードを、このルールの空港に到着した時に見せますので、携帯のスクリーンショット等で、いつでも現地係に見せられるようにしておくことをお勧めします。えー、はい、ここまでしておけば、あとは、一度ハワイでの空の旅です。はい、そしてここでですが、あの、飛行機の中は大丈夫なのかなって心配される場合もあると思うんですけれども、 実は機内は普段の生活より感染しないことが最近のデータで分かってきました。旅客機は2、3分で空気が入れ替わるほか、循環空気はヘッパフィルターという高性能のフィルターでろ過をしています。空気の流れは天井から床方向ということで、座席の背もたれが壁になることで、機内での感染リスクを効果的に減少しているといいます。 また、マスク着用が加わったことで、感染防止策が強化されて、ほとんどの屋内環境と比較して、客室内で近接した座席に着席してもより安全ということです。はい、日にちがあの、日にちの方に、ね、余裕があれば、空いている瓶、空いてる瓶を選んで予約というのもいいと思いますので、その辺もあの調べてみられるといいと思います。ただ、まあ、最近はあの空いている瓶が多いですので、 あの、一人でね、一列使えるとか、まあそういったフライトも多いんではないかと思います。その辺はぜひ確認してください。はい、それでダニエル井上空港に到着して、コロナ検疫カウンターがあります。はい、こちらのカウンターで QR, QR コードを見せて手続きを済ませたら、自由にハワイでの滞在を楽しむことができます。ということですね。えー、っと、それでここで、えー、前回もご紹介したんですけれども、 あの弊社で企画しましたコロナ禍安心パッケージというものを簡単におさらいさせてください。えー、ホノルル到着後の空港送迎で小さな車両でソーシャルディスタンスも取れずドライバーがすごくおしゃべりだったりとかねそういったこともあると思いますので、えー、安心の送迎パッケージをリムジンというものを使って作ってきました。 上がります。けれども、まあ、ここでハワイの非日常体験も味わえるリムジンによる空港送迎についてお話ししておきます。え、村井さん、現地のリムジン会社について、ちょっとご説明をお願いします。はい、えー、まあ、前回もご説明させていただきます。けれども、まあリムジンは、えー、お客様のだけの専用車となりまして、えー、こちらの必ずお迎え前に、えー、除菌を行っております。除菌ですね。 で、リムジンは、あの、座席や 除, 除菌とかしにくい、布製ではなく、革製であることも大事なポイントなんで、この除菌作業というのは非常にね、あの、役立つとい う, うに言われております。で、弊社の方では、除菌のチェックリストもある、リムジン会社と契 約, 契約しておりますので、まあ、安心してご利用いただけるんじゃないか、といううに思っております。で、まあ、またもう一つですね、あの、 リムジンの良さの一つにはドライバーさんと、ね、お客様がやっぱり分かれておりますので、まあ、必要に応じて、えー、運転中でもドライバーさんと、まあ、電話とかですね、えーでえー、車内電話の中であの行きたいところとか、そういった希望で、えー、話すことができると、そういったあのシステムになっています。はいいありががとうございます、えー、皆さんが、ね、安心して留学あのハワイを 楽しんでいただけるようにということで、このリムジン利用で安心サポートパッケージというものにしてみましたので、ちょっと内容を確認しておきます、えーと。含まれているものが到着日の空港送迎、リムジンでドライバーがつきます、それから到着日、そのままウェルカムリムジン観光というものにお連れします、そして滞在中の電話、それから学校や医療機関等への連絡とか、悩み相談とか、そういったものを受けできます。 あと帰国日の空港送迎でリムジンでドライバーが着きます、こちらが含まれて2週間で550ドルということで、あのお世話させていただいています。ウェルカムリムジン加工というのはあの、ホノルル空港から滞在先に移動される際に、カメハメハメ肌要像とか、ね、カッカーコウォーボルアートとかあの、ハワイの海を背景に写真の撮影サービスをさせていただくということで、あのちょっと観光っていうのはなかなか行きにくかったりするんですけれども、まあ、半日ぐらいかかってしまいますので、ね まあ、あのそれをついて、すぐにあのハワイに着いたなっていう気分を味わっていただければなと思っています。え、そしてコロナ禍安心サポートパッケージでポイントになるポイントとなるのは24時間対応の line サポートです。えー、コロナ禍はね。なかなかガイドブックとか情報誌とかのあの情報入手ができなくなっていますので、もうあの想定しなかったことがたくさん起こりますので。 あのこういったサポートを活用していただければと思います。はい、村井さん、あのコロナ禍ということでいろんなこと起こると思うんですが、そんなあのこういった状況に備えてい ら, いらっしゃいますか？コロナ禍そうです、ね、あのま あ, あのコロナ禍というのは、まあ通常の状況ではございませんので、こちらもちろんハワイでも今へとは違いますえー、その中でですね。あの、とにかく大事なのはあの。 まあ、本当にアップデートというかね、あの新しい情報、最も最新情報というものが大事かなと思います。ですので、まあ、例えばまあ病気になった場合、日本語の話せる病院はど こ, どこが対応しているか、コロナはどういったところが対応してくれるのかというようなことをいつ、まあ、すぐにあの日によってです、ね、日によってか、もう本当に時間によってももう状況というのは非常に変わってきますので。 えー、とりあえずあの最新のお、えー、コロナにかかった場合、あるいはなんか緊急事態があった場合、えー、受け入れてくれる、うあるい、えー、病院ですね、だこういったところが強い、えー、ここは早くやってくれるとか、そういったです、ね、あの役立つ情報をいろいろと取り入れるように、えー、アンテナはいつもそこを張っているところが大事かなとやっております。は い, で、まあ、いあごめんなさい。で<笑>えーまあ 今はですね、あのまあ、大手旅行会社さんの、まあ、ラウンジといいますか、えー、そういったあのヘルプデスクといったものは今、閉まっておりますので、えー、こういったまあの最新の情報を送、ね、あのお、ー、るというのは、非常にメリットが大きいんではないかなというふうにも考えています。 はい、ありがとうございます。えっと、前回もね、お話ししているので、あの、ちょっと、あの、ざっと行きたいと思うんですけれども、オプションなんかも用意しています。えっと、こういったサポート入れていただくと、あの、現地にね、ちょっと知り合いがいるような感覚で、安心して過ごしていただける上に、あの、お友達の輪が広がって、楽しい、あの、滞在になるかなと思いますので、そういった意味でも、ぜひ、検討していただければと思います。はい、それでは、あの、今回、あの、 新たなコンテンツとして、すいません、ここまであの重複している部分あるんですけれども、えー、コンドミニアムの紹介についてあのお話ししたいと思います。入り海マリーナというちょっと人気のコンドミニアムについてお話をします。入り海マリーナあの結構人気なんですがあのヒルトンハワイアンビレッジ隣のロケーションということでまずロケーションがいいですね、えー。それからフルキッチン付きなんですよね、えー。お部屋のグレードがかなり高くなっています。 それからスタジオからスイートルームまで各種あるんですけれども、ワイキキの手頃なコンドミニアムよりも、あの、一つずつ、少しずつグレードが高くて、ロケーションと居住性の高さが魅力です。えー、海とヨット幅の景色がね、すごくいいですし、それからサンセットも見れますし、えー、金曜日の夜のヒルトンハワインビレッジの花火、これは戻ったんですかね、ヒルトンハワインビレッジの花火は。年末年始から戻ったんですか いやえー、残念ながら、まだ、えー、花火の方はあ開催されており ま, せんあまそうですね<笑>早く戻るといいんですけどもね。あの上げた花火というのは、うん、あのもう各個人があの勝手に上げて、まあ、それ で, です、ね、<笑>今まで見たことないような、あの小さい規模の、ね、花火が本当にワイキキ中になり渡ったという、まあ、新しい、えー、イベントになりましたけれども。 えー、ホテルからの正式な、あのー、花火や、あるいは毎週金曜日の花火はまだ残念ながら、あのーあそね、開催はされておりますす、はいはい、あの有名なレストランのレッドロブスターとかアウトバックステーキハウスとか、まあ、手ごろなレストランですね、そういったところもすぐ近くにあったりとか、また皆さんご存知の350店舗以上がひしめくアラモアナセンターも徒歩で8分というところです。えー、一泊の目安がまあ200ドル前後ですねあの、お部屋とかシーズンにはよるんですけれども。 それから1ヶ月ではまあ3、4000ドルということで滞在ができます。えー、こちらおすすめのコントなので、ちょっと情報をまた見てみてください。はい、そして、えっ、ー、と、前回のファームスイングリッシュスクールっていうのを第1回でご紹介してるんですけれども、今回はあの CPC、セントラルパシフィックカレッジということで、語学学校についてご紹介したいと思います。えー、カテゴリーというか、あのタイプとしてはパームスイングリッシュスクールと似ているんですけれども、えっ、ー、と、もっと あの、楽しいタイプの学校になるかなと思います。はい。それでは内容を見ていきます。セントラルパシフィックカレッジです、えー。CPC が選ばれ続ける6つの理由ということです。えっ、ー、と、1つ目が、抜群のロケーション。まあ、アラモアナセンターの山側の方ですね。位置しています。アラモアナショッピングセンター、アラモアナビーチ公園、マジックアイランド、ダウンタウンから徒歩圏内に位置しています。えー、2番目、リーズナブルな学費。 えー、これは長期にするとかなりあの分かりやすいかなと思います。セントラルパシフィックカレッジ12週間で2964ドルと、あの他 の, あの学校よりも安くなっていますね。あと48週間にするとまあかなり数字に差がついています。とてもリーズナブルな学校になっています。そして3番目、サマーキャンプや親子留学も充実ということで、春休みは1週間、夏休み最大5週間、えー、6歳から14歳のお子様対象のプログラムが用意されています。 えっ、ー、と、そこで、えっ、ー、と、日程的にはまあ3月から3月23日から27日の春休み、5月4日から5月8日のゴールデンウィーク、それから7月8日から8月21日の夏休みプログラムということで予定されていますね。えっ、ー、と、これは、あの、親御様 の, あのプログラムも用意されてますので、まあ、パームスでもそうだったんですが、親子で一緒に通っていただけるという学校になります。はい。 えーっとはい、それでは4番目、幅広い年齢層ということですね、全校生徒やな、約75人ということなんですが、20代から60代以上の生徒さんまであのたくさん学んでいらっしゃいます、それから女性が 81% というところがあの女性が強くてあの、ね、結構いいかなと思います。 またあの国籍比率が日本人が 92% ということで、かなり日本人率が高いんですけれども、これ学校によってはあの日本人率を制限して、一定以上入れないとかね、そういう学校もあるんですけれども、そういった学校は結構あの宿題が厳しいとか、絶対に日本語喋ってくれないとか、それはそれで結構ストレスになることもあるようなので、こういった日本人が多い学校っていうのも、 ゆるく通いたい場合にはいいのかなと思います。そういうふうに考えて い, ていただければと思います。5番目、豊富な滞在オプションということで、こちらの学校、コンドミニアムレジデンスというのが併設になっています。わずか3分の通学可能な好立地ということで、えこういったあの滞在オプションが併設であるということは、あまり珍しいんですよね。あまりないですよね。はい、ということでいいですね。 えー、と、ジム、プール、バーベキューエリア、テニスコートなどのも充実。1人部屋、2人部屋、4人部屋の3タイプから選択可能となっています。えー、滞在費用の目安なんですけれども、えー、4週間としまして、ホームステイで1730ドル。これは18万、19万ぐらいになりますかね。2食付きです。えー、お子様1人での参加も可能になります。ホームステイですと。そして、コンドミニアム、レジデンスですと、4人部屋で1260ドル。 14万ぐらいいかなと思います、えー、ホームステイですとね、お子様が1人で行けるっていうのは、ね、いいところだと思います。CPC 周辺情報ということで、えー、アラモアナセンター約3分、えー、カカア湖、バスで約5分、えー、ビーチも約5分ですね、はい。とても便利なロケーションになっています、はい。施設はこんな感じになってます。外観、きれいなビルです。そして入り口、フロントデスク、学生ラウンジ、クラスルーム。 まあ、どこの学校に行っても、大体こんな感じで、あの、そんなに変わりはないんですけれども、まあ、とにかく年齢層関係なく、あの、いろんな方が学べるようになってますので、ぜひ一度行ってみていただければと思います。えー、金曜日、タコ揚げを見に行くみたいな感じですよね。えー、これ、タコ、すごく、あの、楽しいんです。巨大なタコが上がってたりとか、今も上がってるかわかんないんですけども、サンディービーチのタコは有名なので。はい、そういったものをお子さんが見て、 くれるのもすごくいいかなと思います。そしてこちらハワイアンカルチャー体験ができます。フラダンス、ヨガサーフィン、ハワイアンキルトまあ、そういったものの体験もできます。こう英語フラ英語プラスフラダンス英語プラスサーフィン英語プラスヨガとかまあこういったものもありますので、簡単にあの少しこういうアクティビティを味わってみるには、あのこういう語学とセットにしてみるのもいいと思います。 はい。ということで、CPC を駆け足で見てみました。えっ、ー、と、それではお待ちかね。すいません。時間が少なくなってしまいましたが、あの、質問タイムということで、ぜひ、あの、現地の方に聞きたいことを、あの、どんどん聞いていただければと思います。あの、ご質問ある方いらっしゃいませんかご質問どうでしょうぜひ<笑>、何か<笑>。えっと、じゃあ、あの、 どうですかね小山さんとか、ミキさんとか、小山さんいかがですかミキさん聞いてらっしゃいますかありがとうございます。はい。はい。どうですかえっと、あエイしさんか村井さん、どちらかサーフィンされる方いらっしゃるんですかうん、うん。あの、いらっしゃいますはい。あ、えっと、すいません。主人が顔出してないんですけども、てて、えっと、毎年あの、大体年末年始に行ってるんですけども、あの、 冬はダイヤモンドヘッドのふもとでやったりとか、キ、え、ュートの前でやったりとかしてるんですけど、今はどんな感じですかエイジさんんやってるんですかと、ね、ここ最近ちょっと入れてないんですけど、あのあれですね、あのサウスはあの今はシーズンではないので、結構小さめの波で楽しむんだったら、多分ダイヤモンドヘッドが一番大きくなりやすいかなと思います。で、その次は多分アラモアナエリア、はい、で、例えばボールズとかね。 あのコンセッションズ、コースなんかあたりは結構コンサントに波がある感じですね、で多分ご存知だと思うんですけど、ダイヤモンドヘッドは朝の早い時間帯か夕方がいいですね、結構横の風が、ね、吹いちゃってこう、波の表面がバタつくみたいなことが多いところなんで、はい、横でうなずいてます、いつもあの 夜, 夜が明ける前に、ダイヤモンドヘッドから歩いて1時間ぐらいかけてダイヤモンドヘッドの下まであのサーフボード担いで、夫はいつも行ってるんですけど。<笑> えっと、レンターカーを置奥のとかめんどくさいので歩いて行ってるんですけど、えっと、夫からの質問は、えっとかありますかサーフィンの今、規制とかありますかサ ー, ーフィンの規制は特にないです。でたまにあのなんかこうマスクをしてるサーファーもいるんですけど、どう見ても息苦しそうなので、<笑>それいらないよねっていう。でもともとあのサーフボードってあの 6,、まあ、6メーター以上だいたいあるので、えーと、そうするとソーシャルディスタンスが取れちゃうんですよね。<笑>海の上で。 なるほど、よくわかります<笑>今度の年末が行かれるように一応飛行機は取ったんです。あの楽しみたいと思っております。はい、またその時いろいろ教えてください。いつでも気軽に連絡くださ い,、はい。ありがとうございます。あ、すごい、もう取ったんですね。取りました、庶民なので。<笑>すごいですね、さすがに。はい、<笑>そうですか。どの辺に泊まられるんですか、いつも。えー、っとですね、あの。うん ハワイ島のタイムシェアを、あの、いると思うので、ハワイ、まあ、でも、あの、多分今年だと思うんですけど、崩せばいろんなところまれるんで、オアフに、あの、取れるで、オフに、りたいなと思って、まだ宿は取ってないですが、大体いつもコンドミニアムです、ヒルるとのみんなね、お待ちかねだから、今年早いかもしれませんね。<笑>そうですね。はい。ありがとうございます。え。 あの、他にありませんか質問。あの、大丈夫ですかいい時間になってしまいまして。あの、これからまた質問の時間をね、できるだけ取るように、あの、していきたいと思います。えっ、ー、と、今日のところは、あの、こんな感じ。質問がもしなければ大丈夫ですかいいですかはい。 ありがとうございます。それでは、あの、今日は以上をもちまして、オンラインサロン終了させていただきます。えっ、ー、と、質問がありましたら、いつでもあの、まだ連絡していただければと思いますので、ウェブからでも、あの、LINE からでも、いつでもください。えっ、ー、と、次回は2月13日土曜日、あの、同じ時間予定してまして、えっ、ー、と、ボーディングスクールとか、あの不動産のお話と、ちょっとコアなお話を入れてもいいかなと思いますので、その辺の何か聞きたいっていうあのことがありましたらあの、そういったものも意見をいただければと思います。